本ラジオをお聞きの皆さんこんばんは5月29日土曜日の「女優おのより」の映画の話をしましょうよのお時間です2021年5月の終わりも近づいてまいりました先日古澤武監督作品映画「いずれあなたが知る話」のクラウドファンディング特典用のポートレート撮影があり参加させていただきました 女優であり、人と背景をぐっと魅力的に物語性を持って写し取るネアささんが撮影ししてくださいました都庁のすぐ下に広がるエリアをいろいろと回ったのですがアジサイストリートがあってすでに咲き始めているいろいろな種類のアジサイがかれんでけなげでかわいらしいのにネ屋さんが写し取るととってもツヤっぽくて。 ううっとりするような風景が描かれていましたその日はスーパームーンの皆既月食の日で私の撮影は日がかり暗くなってきた頃だったのでお月様の力も加わってさらに魅力的な写真になっているのかもしれませんね残念ながら私は観測できなかったのですがスーパームーンのパワーは観測できなくても浴びているそうなので 間違いないなです<笑>、えー、では映画「いずれあなたが知る話」については今週も最後にお話しすることにして本日も映画の話をしましょうか Black Bottom. 2020年制作94分アメリカ映画です ジョージ・ョーー・シウ監督現代はマ・レイニーズ・ブラックボトムストーリー1927年情熱的で歯に衣きせぬブルース歌手マ・レイニーとバンドメンバーたちの思いが熱くぶつかりシカゴの録音スタジオは緊張した雰囲気に包まれるネットフリックスのマ・レイニーのブラックボトムより紹介させていただきました フィルマニア映画の話をしましょうよ本日お話しするジョージ・シー・ウルフ監督の「マ・レイニーズ・ブラック・ボトム」がこちら引き込まれてあっという間に94分経っていた作品でした。まず メインキャストお二人が素晴らしくて、主演のマー・レイミーを演じるのはデンゼル・ワシントン監督作品フェンスのオスカー女優ビオラ・デイビス。私、おのゆり、今ちょうど殺人を無罪にする方法というドラマを夢中で鑑賞しておりまして、 そのドラマの中でものすごくかっこいい弁護士先生の役をされているのが、こちらのビオラ・デイビスさんなんです。最初、マルリーのブラックボトムで気づかなかったのですが、あんなにかっこいい人がそんなにいてもおかしいだろうと思って、ワクワクエンドロールを確認したものです。<笑>さらにもう一方の若くて野心あふれる黒人トランペット奏者が、これまた私って ただ、映画に飲み込まれたように、全然その方が誰だか分からず、エンドロールを見て愕然としましたブラックパンサーのチャドウィックボーズマンさんなんですこれが言葉になりませんでしたそ う, そうだそうだ、そうだチャドウィックボーズマンさんだただ、私の知っているチャドウィックボーズマンさんとは違いました ギラギラとした目が全てを手に入れてやると怖いくらいに光っていて何なんだろうこの人同じ場にいたらちょっと危機感あるかもと感じるほどの何かを狙ってる目です後から知ったのですがこのジョージ・シー・ウルフ監督の「まあ、レイニーズ・ブラック・ボトムが」がチャドリック・ボーズマンさんの遺作となり、まあ、レイニー役のビオラさんがインタビューで「どれだけ疲れていても」 カメラが回った瞬間そんなことは1ミリも感じさせなかったとおっしゃっていて大腸がんの闘病中の痛みを抱えながらも彼の出演作で周りの人を幸せにしたいという願いを強く感じるとともにこの世から失われてしまった美しい才能のことを思いいたたまれない気持ちになりました今作の物語はある一日を通して描かれています 大きなテーマ・は人種差別、まあ、レイニーはブルースの母と呼ばれた実在の黒人シンガーです1927年の夏シカゴのレコーディングスタジオ1時間遅刻した挙句無茶な要求を連発し白人のマネージャーとプロデューサーを傍若無人な態度で振り回しますそこでなぜマ、まあ・レイニーがそのような態度をとるのか 実はチャドウィック・ボーズマン演じるレヴィと白人のマネージャーやプロデューサー以外は全員よく分かっているのですまあ、レイニーがどれだけ稼ごうと白人から敬意を払われることは絶対にないからです一方若きトランペット奏者レヴィは作曲の才能があり自分のバンドでレコードを出してスターになることを夢見ています彼は白人プロデューサーを利用しようと考え 幼少期に凄惨な差別を経験した彼はお腹のの中ででどう思う思とプロデューサーサには笑って媚びを売るのです若く才能あふれるトランペット奏者のレヴィはマー、まあ・レイニーのように上り詰めていくのではないかと思われますし実際マー、まあ・レイニーの若い頃と同じなのではないかと想像させますがこの二人には絶対的な違いが存在します。 マレーニーが自分の音楽を追求するのに対しレヴィーは今大衆における音楽を作り出すのですそこでこの映画のタイトルマレーニーズ・ブラック・ボトムを思い出してほしいのですがマレーニーは作中でブルース産んだのは私じゃないブルースはいつだってそこにあったと言いますではブルースとは何なのでしょう ジョージ・ C ・ウルフ監督のマルレイニス・ブラック・ボトムを深掘りするために若干道をずれますがイギリス人のポール・オリバーというブルースの歴史と発展研究の第一人者がいますブルースとは心の状態であるとともにその状態に声で表現を与える音楽である ブルースは捨てられた者 の, のすすり泣きであり自立の叫びであり張り切り屋の情熱であり欲求不満に悩む者 の, の怒りであり運命論者の交渉である。ポォール・オリバー著ブルースの歴史より何を言っているかと言いますと。 奴隷解放が行われ黒人たちに自由が与えられるようになった19世紀半ば以降その反動として南部では黒人へのリンチが激増さらには州ごとに黒人を差別する州法が次々に成立レストランや劇場だけでなく水飲み場までもが分離されるようになり奴隷制以前よりも厳しい差別の状況が生み出されていたのですその影響がそれまで神への歌しかなかった黒人たちに新たな悲しみの剥け口を必要とされた のかもしれませんブルースが黒人たちの悲しみを表現したものと言われるのも当然です。というブルースの誕生自由の 得, 得と新たな苦難が生んだ心の叫びに記載がありました。つまり ま、レイニーの追求しているものは自分たちの黒人の心の状態であり捨てられたもののすすり泣きであり自立の叫びであり張り切りアの情熱であり欲求不満に悩むものの怒りであり運命論者をせせら笑うことなのですそしてそれを見事に体現しているのが女優ビオラ・デイビス。 今大衆に受けるものを作るレヴィとブルースを理解し追求するマ・レイニーの差が生み出されるものをぜひご自身で鑑賞してみてくださいレビーが開こう開こうとする扉が開いた時そこに見えるものは彼の人生の縮図のような景色ですさてジョージ・シー・ウルフ監督の「マ・レイニー ブラック・ボトムは舞台を鑑賞しているような感覚を受けます日本でいう三谷幸喜さんの作品を鑑賞しているようなそれもそのはずで劇作家オーガスト・ウィルソンの戯曲を映画化したものなんですオーガスト・ウィルソンは1990年代の米国で最も多く上映され2度のピューリッツァー賞をはじめ数々の演劇賞を受賞するなど 現代アメリカ演劇を大きく変革した偉大な劇作家であり現代アメリカ演劇を変革した知られざる黒人劇作家なのですそしてジョージ・シー・ウルフ監督の「マーレイニズ・ブラック・ボトム」のプロデューサーはデンゼル・ワシントンが務めていますデンゼル・ワシントンは2010年にブロードウェイの「フェンシーズ」でトニー賞主演を 賞を受賞し同じ作品を自ら制作監督主演を兼ねて映画化した「Fences」2016年の作品でアカデミー作品賞主演男優賞など4部門にノミネートされていますがこの作品の劇作家がオーガスト・ウィルソンさらに第89回アカデミー賞で作品賞をはじめ4部門でノミネートされたフェンーズ「Fences」助演女優賞を受賞したのがビオラ・デイビス今回マ、まあ・レイニーを演じている彼女なのです。 もう一つ付け加えさせてもらいますとレヴィー役のチャドリック・ボーツマンが学生時代にイギリスのオックスフォードで演技を学ぶための交換留学を勧められたそうなんですところがお金がなかった彼のために留学を勧めた黒人女優のフィリシアが彼女の友人にあたってくれたおかげで資金を提供してくれる人物が見つかったといいますそれが実はデンゼル・ワシントンだったのです 学生で無名だったチャドウィック・ボーズマンはそのことを知らずにイギリスから帰国し学費の受領書を確認したところデンンンゼル・ワシントさンさんがお支払いいいたたただきましたと記載されていたそうなんですそしてチャドウィック・ボーズマンさんの遺作は今作ジョージ・シー・ウルフ監督の「マレーニーズ・ブラック・ボトム」デンゼル・ワシントンさんのプロデュース作品となりました。 もしご興味を持っていただけたらぜひこのマレーニーズ・ブラックボトム鑑賞後にマレーニーのブラックボトムが映画になるまでをご覧になってみてください事前知識なく作品を見た後にこちらを鑑賞し震えました私は皆さんに伝えたいなと思ったことがたくさんあり伝えきれないのでぜひ見てもらえれば と思います点滅する希望6月14日と19日に新宿ケイズシネマさんにて点滅する希望という作品が公開予定となっておりますこちらの作品現在クラウドファンディング真っ最中のいずれあなたが知る話で主演の一人を演じられている大山ひろしさんが監督を務められています 大山さん自身も出演されている作品で短編作品なのですが実験的な要素が散りばめられある種の期待を寄せてしまう作品となっておりました私はこの作品の中の大山さんの役が面白くてひょっとしたら全然笑えるシーンじゃないのかもしれないんですが笑ってしまいましたおそらく外国人がもののけ姫を鑑賞して。 鷹のよによって腕が飛んでいったシーンを見て笑うのと同じ原理かもしれないですね声本ラジオメイン MC の中井さんによるとおぬよりの感覚はずれてるそうなのでそう言われるとあれ私に映画の話させて大丈夫なのかなとほとほと疑問に思いますが<笑>ただですよこのわけわからない原理を元に考えますと 大山監督の点滅する希望は外国人に受ける可能性があるということになりますさらに外国人に受けるものは日本人をとっても好意的に受け止める法則がありますのでいろいろ含めてご鑑賞いただいてこれからの才能の一つをしっかり目撃していただければと思いますいずれあなたが知る話 先週一般公開に先駆け6月10日までクラウドファンディングにご支援いただいた方に完成したばかりの「いずれあなたが知る話」の特報を先行公開いたしますと発表があった「いずれあなたが知る話」ですがなんとご支援者の皆様のおかげで6月10日を前に目標金額に達成いたしました。 ありがとうございます。ありがとうございます引き続き「いずれあなたが知る話」2021年6月10日までクラウドファンディングサイトにて支援を募っております。映画って本当に夢やロマンの塊なのですがお金がとってもかかります。多くの人の夢が叶いますように。いずれあなたが知る話物語は 歪んだ愛情と好意がぶつかるノワ ー, ールサスペンス古澤し監督作品主演大山宏さんと小原典子さん小原さんは今作で脚本家としてもデビューされていますたくさんの困難を乗り越え劇場公開のためにクラウドファンディングという選択を歩み始めた作品ですご支援いただければ幸いですでは今週もこの辺でお開きといたしましょう 皆様5月最後の週末を素敵にお過ごしいただけますようにまた来週映画の話をしましょうね小野ゆりでした。